生き物いっぱい動物園東京都足立区足立区生物園 ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。秋葉原駅からスタートします。あ、新幹線がちょうど見えますね。あの、山手線の内側がね。結構怖いなと思って、あの地下鉄をね。<笑>駆使して、えー、秋葉原に行きました。はい、これからね。日比谷線に乗って竹の、えー、塚の方にね行きたいと思います。 ちょっとね、秋葉原駅で新幹線がね、来たんで、ちょっと撮ってますね。はやぶさ小町が走ってきましたね。ちょうどここなんかあの、電気街が見えますよね。奥, 奥のね、あの高層ビルみたいなところが電気街ですね。結構いいスポットですね、ここ。 日比谷線の改札口までやってきましたこれからね日比谷線に乗りますあちょうどね TH ライナーが走ってたんですねあの東武日比谷ライナーの略みたいですねあ、もう、えー、日比谷線が来たこれは、えー、中目黒行きって書いてあるからはい、こっちから来たね、えー、日比谷線に乗って、えー、北千住で直通運転で 東武線に入るみたいですね昔の地下鉄はもっとねガタンガタンってすごい音が鳴り響いてましたけどなんかこの新しい車両からは軽やかな音に変わってますね、すごいあの騒音がねあの低減されててラッキーですね。 日比谷線をね外側から東部が追い抜いていきますねはい竹の塚駅に到着しましたちょうどね、えー、家族は先に行っちゃって私だけちょっと撮影してそれから向かいますちょうどね竹の塚駅はね高架化工事をしてますね開かずの踏切対策であの高架工事をしてます 武之塚駅前に来ましたこれねスマップがなんかあの宝塚に対抗して竹の塚っていうなんか漫才をやってたあの駅ですね<笑><笑>ここからバスでたい5分から10分ぐらいで西武線までね着いちゃいますね バスに乗ると眠くなっちゃいますけどまあ短い距離なんでね寝ちゃうと大変なことになります綾瀬駅とかねあっちの方まで連れてかれちゃいますよここっぽいここから入るのかなここから入ったら生物園ですね生物園はい到着しました中に入りましたよあなんか蝶々のステンドグラスが綺麗あすごいあの金魚の 大浴槽っていうのが見えますねアリスがいた。 ス超かわいいんだこのモゴモゴした食べ方はかわいい<笑>スッポンがいるみたいですねであとアロワナが泳いでますねこれは何が泳いでるんだろうもうちょっと忘れちゃったけど子供は喜んでますね<笑>はいニワトリです、OK ここ やばい。なんかフクロウがね、なんか私の方を見てる<笑>。なんかねあ、右の方に行ったり左の方に行ったりするんですけど、フクロウがこっち見てます。何な ん, なんだろう<笑>。はいバッタですね。これ、殿様バッタかなはい。ここのね、音質は、あの蝶々が放し飼いになってて、あの蝶々をね、あのかなり、 間近で観察することができますね他にも七不死がいましたよはいここに来たのはこのピラルクを見に来るためだったんですねあのスト2のねブランカっていうやつがいてそれ の, あのステージにピラルクがねぶら下がってるんですよ さっきのねリスのところに戻ってきましたよ食べ食べすぎてもごもごしてる食べすぎたなこれは食べすぎたに違いないぞもごもごもごもごってしてるもん<笑>次はねこれ何がいるかっていうと、えー、トカゲがいましたであ逃げた 室内のののねスステンドグラスのところに戻ってきましたこれね2階のお土産売り場のところで撮影したらこんな感じで撮れましたねカメラもねちょっと違うんですけどねさあもう帰りましょうで帰りはねデニーズでご飯を食べていきますセブンイレブンとデニーズでねキャンペーンしてるんですねなんでセブンイレブンのねコーヒーマシンが置いてあって飲み放題になってましたなんで私はねセブンイレブンのコーヒー普段飲んでるんで 小僧とばかりに飲み放題で飲みまくりです飲みまくりましたよデ ザ, ートデザートもね頼んじゃいました<笑>そのぐらい飲んでますさあセブンのねコーヒーもいっぱい飲んだことで竹の、えー、塚駅から帰りたいと思いますちょうどね地上の映像ですね、まあ、そのうちね高架化されますんでねこれ貴重な映像になると思います で赤い電車はね何かというと東部スカイツリーラインの東部線のね車両だったんですねこちらもなんか日比谷線っぽくねなんか側面の上にあの赤いちょっと余分にあの色がついてますねこの電車は止まる位置をちょっと手前すぎたのかゆっくり進んで停止していきますね 素人の私が言うのもなんなんですけどまあ私が運転してるみたいな<笑>そんな感じのほらすごい手前で止まっちゃったけど実は奥だったっていう感じの<笑>止まり方してますねはい秋葉原駅に到着しましたちょうどね恋するフォーチュンクッキーが発車メロディーになってるみたいでなんか 秋葉原らしいですねであと日比谷線 の,、ね、あの発車メロディーが結構あのかっこいいですね、すごい音も、ね、なんかあの 3D サラウンドみたいな音がして、なんか聞き応えがありますね、ちょうど、ね、反対側から来る電車が来た時に恋するポーチュンクッキーの音が鳴ると思います。 思ってたより短かったですけどはいフォーチュンクッキー聞こえましたねはいということでね、えー、今日は足立区の生物園に行ってきましたまあそれとね東武線にも乗れてあと日比谷線も乗れてね楽しかったですねはいいかがだったでしょうかということでご視聴ありがとうございました